はい、どうもこみです。さて、本日はこちら、つむぎぐみさんから動画をお届けしたというふうに思います。でですね、最近ちょっとできていなかったんですが、今日はタウンホール13のアタックを見ていこうと思うんですけども、ドラゴンライダー、このね、タウンホール13バージョン、見ていこうと思います。で、私のチャンネルなんですがえ、基本的にクラン対戦の解説系の動画を中心にやっております。タウンホール12から14まで幅広く扱っておりますので、ぜひですね、動画最後までご覧いただきましていいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いできたら嬉しいです。 というところで、えー、早速見ていきたいというふうに思うんですけども。えー、っとですね、今回、タンホール13のあドラゴンライダーって、そんなに、あのー、まだね、えー、っと、コンテンツとしてたくさん出回ってないかなと思うので、ぜひですね、えー、っと、いろいろなその違い、14との違いですね、ここを見てもらえたらなというふうに思うんですが、まずは一発目、これですね。えー、っと、ネズミカメさんのアタックなんですけども、 えー、っとね、これ面白いですね、えー。昔の言うところのハイブリッドという感じ。要は陸のヒーローパートにゴーレムとかをこうゴリゴリ乗っけていきながら、グランドオーデンもこれ使っていって、だいぶこの陸パートでまず相手の村をこう押していきます。で、 残ったところを、えっ、ー、と、ラバルではなくて、ドラゴンライダーを使っていくっていう感じなんですね。で、えっ、ー、と、ざっくりとしたプランニングをお話しすると、えっ、ー、と、このあたりっていうのを全部、えっ、ー、と、ヒーローで潰していきます。で、そこには、ロイヤルチャンピオン、アーチャークイーンがいるんですね。で、さらに、投石機もあります。 なので、この辺っていうのを潰すことによって、えっと、あと、エヤスイーパーもありますかね。だから、その、陸の攻めで、空の天敵を片っ端から潰していくという考え方ですね。しっかりここに突破兵器、ウッドランチャーを流し込んで中からイエティですね。トルネード ト, トラップもここで回収していきながら、バーバリアンキング、フィット、まだまだ伸ばしていきます。アーチャークイーン、壁の中に入り込んで、中心部分に。 どんどん攻め上がってきますね。援軍もこれかなりの手前側でこう釣ることができます。タウンホールと当たるところ少しこれで重なってしまって痛かったは痛かったんですが、きっちりここで相手のラバーハウンドを処理していきながら、タンホールは最悪残っちゃうんですね、これね。残っちゃうんですけども、これが残っても処理ができてしまう。グランドボーデンが、えー、これ、ヒーローパートにこうついていっていますので、あのー、本来、 これまでのタウンホール14とかだと、やっぱりこれ突破しにくいんですね、だいぶ。なんですが、これを突破できてしまうっていうのが、大きなポイントですね。ギリギリ倒せないってこれあと一発ね、アーチャークイーンが撃ってくれたら終わったんですけども、残っちゃったので仕方がないフリーズで止めながら、ドラゴンライダーバルーンを進軍させていくんですけども、はい、ここですね。ここでタウンホール14と13の違いが出ますね、これ。爆破ダメージを食らったドラゴンライダーが、 体力半分になるものので、スロー効果を受けるものの、こっから先のポイズンダメージがないんで生き残るんですね。で、中心部分をこう破壊していきながら外周からはバルーンと追加出しているドラゴンライダーが回り込むという形ですね。最終的にはこの、えっと、投石機 えー、対空砲、えー、インフェルノ、ここをしっかりコウモリでターゲットを取りながら、えー、最後ドラゴンライダーとバルーンを押し上げていくっていう感じですね。これはね、ほんとめちゃくちゃ考えられててうまいなっていうふうに、あの、思いました。素晴らしいですよね。だからタウンホールの処理っていうのをドラゴンライダーパートに任せてしまうことができるっていうのが、僕があの、感じる限りタウンホール13におけるドラゴンライダーの最たる強みなのかなというふうに思います。 なそのができることによって、リクパードですよね。ヒーローでえー潰していくスーサイドって呼ばれる部分を、かなり自由度高くできるんですね。タウンホールを必ず壊さないとちょっと危ないよっていうことだけではない。壊さずにグランドウォーデンもヒーローパードを見つけながら突破兵器もそこにぶち込んで、ゴーレム使ってゴリゴリをしていきながら、最後残ったタウンホールその他周辺施設を、 えー、ユニット枠ですね。だから、まあ、ドラゴンライダー枠で潰していくっていう感じですね。ヒーローとユニット枠。まあ、つまりヒーローとドラゴンライダー枠ってこう2つに分けて、ドラゴンライダーでタウンホールを含めた相手の主 力, 主力防衛を潰していく。やっぱりその、えー、ロイヤルチャンピオン、アーチャークイーン、えーと、防衛援軍、これだけはちゃんとヒーローパートで潰さなければいけないので、それができるだけのユニットの構成を組んでおきながら残ったところをドラゴンライダー。 この考え方があのタウンホール14と13ですごい違うところかなと思いました。14の場合、やっぱね、タウンホールをグランドウォーデンなしのドラゴンライダーで突破するとみんなそこでポイズンによってやられちゃうんですよね。なんですけども、そうさせないのがタウンホール13のドラゴンライダーなのかなっていうところですね。もう一本見ていきたいというふうに思います。で、えっ、ー、と、今回のアタックもドラゴン、ドラゴンライダーですね。あの、これはよくタウンホール14で見かける編成なのかなというふうに で、基本的にはこれ、ロックボマーを入れていくっていうのが、今は割と主力なのかな。僕は結構突撃機なんかをね、ダンホールが中心にあったりする場合なんかは、使っていったりしますけども、こういうコウモリも上手いですね。対空砲のターゲットをしっかりコウモリ行ったり取っていくことによって、対空にダメージも与えながら、これの対空砲の攻撃がドラゴンたちに入るのを防いでいますね。 しっかりとロックボーマー後ろから出していって、タウンホール、ドラゴンの攻撃で、えー、と起動させてから、ドラゴンライダー、ドラゴンたちを集めていって、爆破ダメージはトームで回避 で, いいですね。で、やっぱ、ここがトームで回避できることによって、今、えっ、ー、と、この、えー、ポイズン効果が本来あるところ、えー、そのタウンホールの爆破後のところにドラゴンたちが一定時間滞留 し, してるんですけども、これ耐え抜けるんですよね。あの、ドラゴンライダーがもしこれ、タウンホール14でタウンホールと当たった場合には、あそこのポイズンでダメージを結構 こう受けますトームを使っても、トームが解除された瞬間に、これまで蓄積されていってるポイズンのダメージ上昇効果、これが残っちゃいますんで、こうえー、とトーム切れた瞬間に体力がギュギュギュギュって減るんですね。このギュギュギュギュッと減ることが、アンホール13においてはないっていうところがすごく強みで、それを今回しっかりわかってらっしゃるんで、えっとそのタウンホールのところにドラゴンの集団をゴンって当てていくっていうことができるわけですね。 いややこのねやっぱプランニングの自由度の違いっていうのは、まあ、13と14の大きなあの差なのかなと思っていて13の方が比較的、まあ、自由度が高いまあ、そういう意味でえっ、ー、とまあ、これはプランニングのあの自由さにも影響する一方であのワンチャン、何かミスるような本来14ならミスに繋がってしまうような場面でも13であればそこを突破できるっていうねまあ、その、えー、とタウンホール13、14のまあ、難易度の違いにもなっている部分なのかなとうう思います。 いや、これは、あのー、14でもなかなか見られないパターンかなっていう感じですね。これだけタウンホールにあの集中的にドラゴンたちを当てていくっていうパターンは。まあ、見られなくはないんですけどね。あのタウンホールの爆破がする瞬間までフリーズでアンホールを止めまくって、爆破の瞬間とを向かけることによってポイズンの ダメージも含めて全部無効化するっていう方法はあるし、そこにヒールを当てるっていうねあのテクニックも当然14でありえますけども、ここまで13ほどあのそれがあのなんていうのかな躊躇なくできるっていう環境では少なくともないですよね。はいというとこと で, で、すね本日は2つまず前回リップを見てもらいましたが、と失敗リップもすみません、ちょっと2つほど見てもらいたいとい う, ふうに思っています。あのまあ、失敗っても結構、ですねあの紙一重的な失敗になってくるんで、 あのなかなか失敗と言い切るには言い切りにくいんですけども、まずこれですね。1本目前回ダック見せてくれた、えっと、ネズミ仮面さんのアタックになります。で、えっと今回は、えっと、ですね、まあ、残念ながらちょっとね、ドラゴンじゃない、わ間違いない、ごめんなさいえ。ドラゴンライダーパートがですね、伸び悩むんですね。そこの理由っていうのをちょっと、あの 見ていただけけと思うんですけども、えー、そうシンプルに結論書変えてしまうと2サイドパートでがうまくいかなかったんですね、このあのー、ロケットバルーンうまいですね、ここがしっかり削っておことによって、あここか、を削っておくことによって、ベビードラゴンがしっかりとこのサイドカットしてくれてますね、で、えー、とバルーンで1体、こうって大砲も壊すことによって、えー、スーサイドをこういうふうに展開します、ここからキングクイーンを出していくっていう感じですね、こういうふうに。 で、上方面、ここは、ロイヤルチャンピオンで破壊していくっていう形になります。内天才と言われるライトニング、クエイクを当てていくことによって、相手のインフェノタワーに、ロイヤルチャンピオンのホーミングシールドを一発入ったら壊れますよという確定状態を作っていきます。こんな感じですね。ボンボンボンボンと、綺麗に壊していきます。さあ、えっ、ー、と、中心部分に向けてのルートが出来上がったんですけども、今回のね、あの、本当が惜しいなと思ったのは、これ、スーパーウォールベーが出すタイミングが、アーチャークイーンがこの対空砲を、 壊した瞬間、壊すちょっと前に出したんですね。なので、えっ、ー、と、ウォールブレーカーっていうのは、えっ、ー、と、壁に囲われた施設がこうあった場合に、一番近い壁の中に施設がある壁をたげるわけですよ。なんで、ここに対空砲があったんで、出した石から一番近いのここなんで、対空砲が壊れていればこっち行くし、壊れてなかったらこっち行くんで、あーっと、壊れていなかったらごめんなさい、こっち行くし、壊れていたらこっち行くんですね。こっち側に。 で、今、壊れる瞬間、壊れる直前に撃っちゃったもんなので、えっ、ー、と、壁に対して当たる方向が変わってしまって、バーバリアンキングが壁をこう殴り上げている時間の分だけ、相手のアーチャークイーンに打たれてしまって、えー、本来この投石ゲームで壊す予定だったと思うんですが、ちとワンチャン防衛援軍ももしかしたら見ていたかな、あのその辺っていうのが、ね、処理しきれなくなっちゃったというのがね、ちょっと、 これは悔しかっただろうなぁ、ネズミ仮面さんっていうところですね。で、それがやっぱ原因となって、えー、相手のですね、えっ、ー、と、この、えー、中心部分の投石器、ここに、えっ、ー、と、ドラゴンライダーがこう割れていっちゃうんですね。本来ここに行くドラゴンライダーは、いるドラゴンライダーはこっちに行ってほしかったはずなんですね。そうすることによって、数の力でシングルインフェと、 この、えー、と、対空砲を押し切っていくはずだったんですけども、この数の暴力が通用しなくなってしまったので、えー、と、こちらの十字面が進行遅くなり、一方でこの、えー、と、中心部分を駆け上がっていった、えー、と、ドラゴンライターたちっていうのも、えー、と、罠を受けたりとか、あと、こっちの対空砲にこう捕まって最終的にはやられてしまうという形になります。 やっぱり分断させられると結構厳しいですよね。で、この分断をさせられた要因っていうのが、ここの突破まではすごく綺麗に決まったんですけども、 ここの区画を壊す、キングクイーンの壁焼きですよね。一瞬ね、うますぎるがために多分、あのギリギリのタイミングをネズミカメ、えー、さん狙っちゃったと思うんですね。<笑>だいぶ多分、構えて打ったと思うんですが、うん、かなりその攻めたスーパーボールブレーカーが今回はちょっと早すぎたっていうところ、まあ、こういったちょっとしたミスで、やっぱりね、うまい方でも全開全開じゃないっていうところのこの差が出てきてしまうっていうところは、あのー、まあ、我々あのプレイヤーっていうのも、 えっ、ー、と、見習って抑えておくべきポイントだなというふうに思います。1本目のリプレイめちゃくちゃ見事だったんでね、あの、それは、あの、かなり、そっちの方も見ていただきながら、こういう同じね、うまい方でも失敗のケースがあるんですよということで、ちょっと理解してもらえたらなというふうに思います。で、えっと、もう1個はですね、えっと、デスケンユウキさん、これ初見のアタックだったんですけども、えっと、防衛軍中身何か分かっていない状態で攻めてます。で、タウンホールがなぜかこんなところにあるんで、 これはもうね、食い火を使いたくなりますよね。しっかりタウンホールを食いで潰す。まあ、これね、あの、スニーゴブがいたらおそらくスニーゴブで行っても良かったと思うんですけども、えっと、多分そこまで解放がしてなかったので、まあ、アチャック イ, ンクイヒーン食い火でね、えっと、行けば、この対空砲も折れるし、えっと、2本対空砲がアーチャックイーンの食い火パッドで折れるんですよね。で、さらに、えっと、タウンホールもこう、無、なんていうかな、無ダメージっていうの、ノーダメージか。で、壊すことができるので、この食い火の選択はナイスですね。 スニゴブって言いましたけども食い火でこれが壊せるなら食い火で壊そうっていう発想はあのかなりあのスムーズなあのプランニングなのかなっていうふうに思います。 で、えっ、ー、とですね、ここに突撃艦を当てていきます。このマルチンフェルノっていうのは、えっ、ー、と、キングではこう当てない。かつ、えっ、ー、と、ドラゴンたちをこっちからこう目出していくときに、まあ、邪魔になるんですよね。で、ここに当てていくんですが、中から出てきたのが、なんとラバハンド。が出てきちゃったんですね。このラバハンド、おそらく、えっ、ー、と、ゆうきさん、あの、少しね、予想外の援軍だったと思うんですよ。 まあ、今、そのラバーハウンドもそうは言っても多いと思うんですが、予見で攻めているがゆえに、ここにから出てくる援軍っていうのがね、その、えー、っと、食い火をこうね、誘導するような配置になってますから、中には、えー、スーパーガーゴールとか、あそういったね援軍が入っているっていうふうにもしかしたら読んだんじゃないかなって思うんですが、そこが読み違ってしまったんですね。なので、何が起こるかというと、食い火はね、数にすーげえうまいこの食い火。あの、このマルチインフェルノまできっちりカットをしながら攻め上がっている。もう食い火の仕事量完璧なんですけど、 あのラバーハンドに、ね、ドラゴンがこう捕まっちゃうんですね。捕まると何が起こるかっていうと、ここにいるロイヤルチャンピオンが生き生き仕事をするわけですよ。こんな風にドラゴンライダー倒してくるんですね、こういう風に。 あのー、ロイヤルチャンピオンって、当然、のえっと相手のドラゴンライダーからダメージ受けないので、もうガンガンこうね、ドラゴンライダーをもう後ろからこう殴りまくるわけですね、こういうふうに。で、そこにリカバリーで当てていったえ味方のロイヤルチャンピオンも相手のババキンに捕まってしまってやられてしまったということで、後からドラゴンが合流するんですが、もうすでに手遅れ状態。 あの、相手のロイヤルチャンピオンにドラゴンライダーがみんなやられちゃった状態で、完全にラバーハウンドでこう分断されて、えー、しまったということになります、ね、なので、相手の防衛援軍とやっぱり当たってる時が、まあ、一つ注意で、あの、ディガホグもそうなんですけども、あのー、なんてだ、ドラゴンしか防衛援軍にはこう、 アタックができないというところ。まあ相手のヒーローもそうですね。キングとかロイヤルチャンピオンクイーンに対してもドラゴンライダーはアタックしないんで、そこをスルーして前進しちゃうんですよね。で、一方でドラゴンはそこで足止めを食らっちゃうので、もう二つが分断されることによって、その先に、今で言えばラバハウンドを処理しているその先にロイヤルチャンピオンがいたっていうケース。こういう時にもう無防備になったドラゴンライダーが撃たれまくってしまうということが生じるので、 こういう分断が、えー、と 起, きや起きる可能性のあるポイント、まあ、今で言えば防衛援軍の、えー、と当たるタイミング、相手のヒーローと当たるタイミングっていうのをなるべく、えー、ロードラゴンとドラゴンライダーの距離を あ, のあんまりこう開かないようにしながら突破する、レイジを使ってヒーローを早めに突破するとかいう、ね、あの工夫がやっぱりいるのかなというふうに見てて思いました。 またこれはね、やっぱりその臨機応変な対応も必要になってくるので、プランニングの段階である程度そこら辺が読めればいいですけども、まあこの結城感も相当上手いプレイヤーの方なんですが、それでもやっぱこうね、不いにそういう状況に持ってこられてしまうと、特に食い火をしながらドラゴンパートを回すっていうのは少し難しさがやっぱりあるので、あの残念ながらね、今回全開まで伸びませんでしたけども、 あの本当に援軍と当たるポイント。あとは、まあその援軍がまあトリガーになるんですけども、相手のヒーローと当たるっていうところですね。ドラゴンライダー相当あのヒーローたちには弱いユニットになりますので、ドラゴンたちで、えー、とドラゴンライダーを守っていくような、えー、と位置関係ですね。これが保てるような動かし方っていうのをしていく。まあ、それができるようなプラン、ルートを考えていくっていうことが、タウンフォール14でも同じですけども、13でもやっぱり求められる と, ということなのかなというふうに思います。 はいというところ で, で、すね本日はタウンフォール13におけるドラゴンライダーのお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうかあのこんな感じでですね私のチャンネルタウンフォール12から14まで幅広くえクラン対戦の解説動画ったっております。いいなというふうに思っていただきましたらぜひグッドボタン、チャンネル登録してもらえたらすごく嬉しいです。またこれからもどうぞご視聴よろしくお願いいたします。では、えー、と本日この辺で終わりにさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。